皆さん、オイストのウェブキャンパスツアーへようこそ。オイストは沖縄にある科学の大学です。5年生の博士課程があり、科学者を目指す学生が勉強しています。また、世界中から科学者たちが集まり、研究を行っている場所でもあります。今日は普段見ることのできないオイストを紹介します。楽しんでくださいね。ここはオイストの入り口です。 ここを通りながら、どんな研究や活動が行われているのか見ることができますよ。真ん中に見える大きな茶色い建物は、高堂です。ここでは、世界中から集まった科学者が、研究について話し合ったり、交流したりします。また。 コンサートや伝統芸能など文化イベントを行っている場所でもありますドーナツのような形をしたオレンジ色の建物はチャイルドディベロップメントセンターですここではオイストで働く人たちの0歳から6歳までの子どもたちを預かっています仕事場の近くにあるので何かあればすぐに駆けつけることができますここは センター島と研究島を結ぶスカイウォークです真下には緑豊かなヤンバルの森が広がっています沖縄の美しい自然と一体化したオイストキャンパスを感じながら空中散歩ができる一番人気のスポットですこちらは古・シドニー・ブレナー博士の銅像です2002年にノーベル生理学医学賞を受賞した科学者で オイストの創設にとても重要な役割を果たしてくれました2019年に亡くなってからもオイストの成長をここで見守ってくれています続いてはカフェとレストランお昼休みには学生や一般の見学者で賑わいます外国人も多く利用するためベジタリアンメニューも揃っていますぜひ食べに来てくださいカフェ レストランから見える景色もとてもきれいなんですちょっとここで一休みオイストを外から眺めてみましょうオイストは女村の自然環境豊かな場所に建てられていて周辺の自然環境動植物をできるだけ傷つけないような工夫がされていますオイストは 若い世代への科学教育にも力を入れています学外エンゲージメントセクションでは中学生と理系コースの高校生向けに科学教育プログラムを行っています科学への興味や知識を深めて将来の夢に向けてのステップアップをお手伝いしていますまた オイストの学生が研究活動や大学生活を紹介する大学院説明会も開催していてオイストの学生と直接話ができる絶好のチャンスもちろん高校生でも参加できます科学者の卵である皆さんとお会いできることを楽しみに待っています世界中から研究者が集まるオイスト使用する言葉は英語となっています そんな環境を支えているのがランゲージエデュケーションセクション。英語での討論や論文の書き方など、学生や職員のオイストでのお仕事をサポートしています。こちらは図書館。24時間利用でき、学生、研究者がリラックスして研究できる場所です。 利用者はインターネット上で電子書籍や学術ジャーナルなどにどこからでもアクセスすることができますオイストではいろいろな研究が行われていますが地元沖縄の自然について研究をしているチームもありますオケオンチュアモリプロジェクトを運営する沖縄環境研究支援セクションです プロジェクトでは沖縄県内から昆虫資料やカメラ音声植生気象土地利用データなどを集めています環境資料やデータを保管して研究者たちは沖縄の自然や人への影響を研究しますまたその成果を皆さんと環境教育や 外来ありなど地域の環境問題への取り組みを通して共有することで沖縄 SDGs に貢献します。 オイストにある最先端の研究機器からは人間の手作業では扱いきれない大量のデータが出てきますそれらを整理して理解するためにはスーパーコンピューターの力を借りて計算したり分析したりしなければなりませんここにあるコンピューターの一つ一つはつながっていますたくさんのコンピューターが協力して取り掛かることで早く効率よく計算することができます 顕微鏡は人間の目では見えないとても小さな世界を見る道具です。生き物の体の中や細胞の中までを観察することができます。光には虹のようにたくさんの色が混ざっていて、色によって見えるものが変わります。顕微鏡の特定の色の光を使って見たいものを見えるようにすることができます。オイストでは この顕微鏡を使ってさまざまなものを観察しています皆さんが今見ているものは何の映像でしょうかこれは脳の神経細胞を顕微鏡で見たものです一個一個の神経細胞を見ることができ神経細胞の数などを知ることができますオイストでは他にどんな研究が行われているのでしょうか 研究室に行ってみましょう流体力学ユニットでは流体がどのように動いて他の物質に働きかけるのかを研究しています流体とは決まった形を持っていない自由に形を変えられる気体や液体のことです私たちの身の回りのどんなものが流体でしょうか空気やガス水やアルコールなどがありますね 雨の降る力が嵐の力にどのように影響するかまた温暖化した世界によって引き起こされる嵐はどのくらい危険なものなのかを調べることもこの研究室で行われている研究の一つですこの映像は石鹸の薄い膜の上にできた渦の様子です石鹸膜の流れや渦がどう働き合うのかを観察することができます この観察が海や台風の動きの研究にされているんですこちらは認知のロボティックス研究ユニットですここでは小さな子どもはどのようにして物をつかんだり動かしたりという行動を 人に教えてもらったり練習したりしながら学習していくのかを研究していますその理解のためにロボットに人工脳を埋め込んでロボットに行動学習の様子を再現させて学習はどのように起きるのかを調べています 皆さん、ボイストのウェブキャンパスツアーは楽しんでいただけましたか最後まで見てくれてありがとうございます。また遊びに来てくださいね。